おはようございます、えー。今日は10月30日日曜日。えー、っと今朝5時半ちょっと過ぎたところです。今日はまず平泉に行ってきます。で、えー、平泉から、えー、田沢湖回って、えー、角野岳で一泊する予定になっております。 で帰りは最上あ辺りを見て、えー、っと明日は帰ってくるっていうちょっとかなり1泊2日で長いルートなんでね、えー、気をつけて行ってきます。 でですね、30分ぐらいなんですね10分しか変わらないんで下道を通っていきます、えー、岩手県下関市に入りました9時54分<音声>平泉町に入ります 左行くと中尊寺っていう看板が出てます、ね。ここか？でもこの辺りそんなに標高が高いわけじゃないから。まだあの？見ごろ前ですよ。色づき始めっていう感じで。で えー、めっちゃいい天気です10時25分中村寺の駐車場に着きましたあんこそばとかありますね駐寺になきましたまだ色づき始めっていう感じですね、えー、月見さ Come on in. 営業中だ。吉家です。吉家。ええ、わんこそば。吉家に来ました。あ、参道に。ええ、わんこそば来ました。こんなにたくさんあって、で、薬味も天ぷらも海苔天ぷら。 ゴロロネギ、一個ずつ入れそうです。結構あります。いただきます。じゃ、あまず一個入れてみます。入れていただきます。うんえー、軽く平らげました。 中尊寺出発です。12時50分なんですが、まもなく森岡、雫石川ですね。 で、前が 岩, 岩手山。雲かかってますね、のいろんなところに。北へ結構北の方に来ました。ちょっと天気が。心配ですねで。ここから田沢湖まで。一時間もかかるんです。四十八キロ。 農場7キロとかでどっちの方なんですがお祝いが岩手県だって知ってましたけどえせっかく360度カメラつけたんですけど結構降ってきたんだけどなんか大きさをもさしているしたまたまこの上だけじゃないかとでもちょっと止めらんないなこれか な, な これ晴れてれば最高なんだけどな。これ？超綺麗だけど結構道濡れてます。いやすごいな。ようこそ、秋田へ。すごい綺麗なんですが、ね、この辺も、えー、トンネル抜けて岐阜県に帰ります。岐阜県岐阜県。非常にこう。 ここんんんななな感感じじでででで迷うところああのすすか、うん、うんもう切りかかもってる次回は東北紅葉狩り秋田編田沢湖巻帰り渓谷角館の武家屋敷 お楽しみに。